踊り子一同精いっぱい踊らせていただきますので5000円お手拍子 それでは月を輝ける天の誇る我らの旅路が今始まる十六代目響き火い 自分は彼を告げて。 Yes, yes. 皆さん。